われらどーんとここで踊らんかいどうぞよろしくお願い申し上げます踊らんかい止まれ 「永代なるお解したい」 はあなたから拍手をくださいました皆様方に心を込めて大きく礼ありがとうございました。は